2つ目がハイパーラプスですね最初の通常のタイムラプスは自分はその場所を基本的には動かずに撮影をするんですけどハイパーラプスっていうのはこう自分が動いていてくタイムラプスになります動画の中ではその神戸大橋っていう橋赤い橋をこう、えー、のタイムラプスだとかあと五箇山っていう合掌造りの家のタイムラプスそれから東京駅を進んでいくっていう。 この3つのタイムラフスー、ハイパーラフスだったんですけど、やり方は2つあって、まあ、こういうカメラをですね手持ちでもいけます、えーまあ、なんかストラップとかここにぶら下げて、ですねこうピンと張って撮影をしていくっていうのが1つのやり方だと、あとスローシャッターやるときは三脚立てて、三脚か一脚でいいです。で、えー、スローシャッターしながら1枚ずつ撮りながら1歩ずつ。 タイルがあっっったたららそのとずつ動いていったりとかっててりかかだ1枚撮って動いて1枚撮って動いて1枚撮って動い て, 1 枚, て, 動いて1枚撮って動いてっていうのを繰り返していく結構根気のいる撮影方法になります手持ちでやると最悪わかるけど手持ちでやると絶対ブレるじゃないですかそれは、えー、Adobe さんの AfterEffects っていうソフトウェアがあってそこにワープスタビライザー v f x っていうそういうエフェクト機能があるんですねそれがブレ補正をする機能なんですけど それを使ってぶれないように作るというようなのが一般的なやり方ですかね。で、はい、タイムラプス3つ目がホーーつ、ホーリーグレール撮影っていうんですね、ホーリーグレールタイムラプス。で、ホーリーグレールっていうのは何かというと、キリスト教の最後の晩餐っていう場面に出てくる聖杯のことを指すそうです。で、意味はタイムラプスの用語で実現するのが難しいことっていう意味なんですね。 私最初にタイムラプスの勉強をしようと思った時に海外のサイトを見に行ったらこのホーリーグレイルっていうのが結構出てきて何のことなんだろうと思ったんですけど昼間から星空、えー、デイトゥーナイトですねで、えー、星空から朝ナイ ト, トゥーデイこの、えー、いわゆるマジックアワー っていうその日の出日の入りの時間帯を含む撮影に関しては露出変化がすごい激しいのでそれを滑らかに表現するのがもう至難の技だったっていうふうに言われてるんですね。いるんですね。例えば昼間の撮影だったら感度 100F2.8、えーえー、シャッタースピードが4000分の1からスタートしてだ ん, だんだんだんだん遅くなっていって最後星空のまで行くと感度 6402.8。 15秒、20秒、30秒とかそういうような露出になってくるんですけど、その間、どんどん露出が変わっていくんですね。で、F 値を変えるとか、基本的にしないんですよ。 F 値変えると周辺言語がこう改善されていくるじゃないですかあれがですね結構かっこ悪いので、えー、基本的には F 値は固定でキャッタースピードを感度で調整するのがホーリーグレールなんですけども、えー、とこれをやるのにですねまず必ず必要なのがそのタイムラプス用の専用のソフトウェアでこれを使って滑らかな露出の表現をするんですけども撮影方法としてはまず1つ目手動、えー、ごくごくと変化する、えー、空の状況に合わせて感度を下げて 露出を下下げげてていいくく、えー、もしくは反対ですね感度をを露出だんだん速くしていって手動でやると露出が下がってで上がって下がって上がって下がって切り替えたら上がってっていう感じでカクカクするんですよでこれを滑らかにするのが露出平滑化露出平準化という機能になります最近のカメラには結構これ入ってますで何かというとそれをオンにしてタイムラプス撮影すると滑らかに え、露出が変化していって、チカチカチカっていうか、え、明るくなったり暗くなったりっていうフリッカーっていうんですけど、そのフリッカーが、え、出づらい、え、動画として、え、表現ができるっていうのが、露出平準化、平滑化なんですね。じゃあ、それを使えば、氷フリルできるんじゃないのっていう話なんですけど、実はこれも限界があって、夜景までとか、あと、夕日が落ちるまでとか、逆は絶対できないですね。 えー、星から朝は普通のカメラのオートの機能を使って例えば絞り優先とかにして露出平常化平滑化をオンにしてもやっぱりできないです、まあ、そういった手動でやってソフトウェアで補正するっていうのが1つ目になるんですけども2つ目がですねここにあるニコンのカメラを使うっていうのが2つ目になります、えー、ニコンのこれ Z6 っていうカメラですけど D850 以降のカメラにはオートホーリーグレール自動的に その露出を下げてていって星空ままで行けますよもしくは星空から朝方の撮影ができますよっていう機能が入っちゃってるんですよなので私ニコン使ってるんですけどニコンさんのカメラの場合はカメラの中で設定をすればそのオートホーリーグレールが表現できちゃってソフトウェアがなくても星空まで行けますただ制限があって固定撮影のみですねあくまででカメラの中で えー、設定をして撮影開始ってやるとオートホーリーグレールできるんですけどローテーターとかレールとかスライダーですねそういうのを使うと、えー、露出のトリガーっていうのがモーション機器からいくんですよそうなると外側から来たレリーズ信号に対してオートホーリーグレールはできないのであくまで三脚の上にカメラをセットしての状態でオートホーリーグレールが可能になりますまあそれだけでもね かななり楽地になるので私は重宝している、まあ、2つ目はこのニコンのカメラを使うっていうのがありますね、まあ、このニコンのカメラを使った、えー、オートホーリーグレイルの撮影の方法っていうのは、えー、今後の動画でも紹介していきたいなと思うんですけども3つ目として挙げられるのが q d s l r ダッシュボードっていうアプリを使うこことうういうタブレット もう私は使ってるんですけど、Amazon の Kindle を Android 化してるんですけど、これやり方はネットで出てくるんですよね。まあ普通、そうじゃなくても普通の Android タブレットもしくは Android 携帯でもいいです。QDSLR ダッシュボードっていうアプリを使って露出変化を自動的にしてくれるっていうやり方があります。ただこれですね、機種が限られるんですね。ニコン、キャノン、ソニーが対応してるんですけど、このアプリ。ソニーは無線だけなんですよ、ね、Wi-Fi だけで。で、Wi-Fi って接続切れるんですよ、途中で。必ず。 なので、基本これ優先で繋げてやるのがおすすめなんですけども、ニコンとキャノンのみいけます。で、なかなかこれもね、うまく繋がらなかったりして結構難しいんですけども、まあ、なんとかコツをつかめるようになれば、まあ、その機材の癖とかね、こういう時に動作するしないとかあるので、そういう癖をつかめばなんとかできるかなというふうに思います。で、アップルだと、 iPhone、iPad でもこの QDSLR ダッシュボードあるんですけど名前がコントロールマイカメラっていうですねすごくわかりやすいダジェになりますでそっちはですね基本 Wi-Fi 接続だけみたいなので Android がおすすめですなのでこの QDSLR ダッシュボードを使ったオートフォーリーグレールとっていうのが3つ目最後にご紹介するオートフォーリーグレールの方法がこのタイムラプスプラスビューインターバルメーターっていうのを 使うことです、ね、これあのカメラの上に私はあのフジフィルムのカメラでオートホーリグレリアですねこれ基本的に使ってるんですけどこれですね日本で手に入らないんですよ、えーまあ、見ての通りです、ね、ちょっと無骨な感じでザアメリカ製みたいな感じなんですけど海外から直接買うしかないんですねでこれはサイトのリンク貼っときますけど基本的にはそのキャノンニコンオリンパスフジフィルムパナソニックソニー ヘンタックス以外は対応してるみたいなんですよねあの先日動画で書き込みコメントいただいた方とこの話になりましたけどペンタックス以外はこれ使えるみたいですで、えー、とこれを使ってオートホーリーグレール、まあ、これねそのうちどっか日本のどっかのお店で扱ってくれないかなと思うんですけど45万、えー、するんですけどね、まあ、これすごく便利な商品なので一応これの扱い方も触れたいなと はい、というわけで、まあ、通常のタイムラプス撮影それから固定パンティルとスライダーレールモーションこの3つがありますよということとそれからハイパーラプス最後にホーリーグレール撮影ですね、えー、明るさの激しい時間帯を、えー、撮影してそれを、まあ、あ後でソフトウェア さっきご紹介した LR タイムラプス、パノラプス、TLDF タイムラプス、デフリッカー、まあ、こういったソフトを使って露出平滑化、平準化をするっていうような流れ、うんまあ、この3つの要素がある感じですね。で、まあ、それとは別に、一つご紹介しておきたいのが、動画として後で編集するのが必要になります。 やっぱりワンシーンワンシーンよく撮ってもそれを一つの作品として一つのテーマで動画を作った時にどう仕上げられるかっていうセンスの問題っていうのが必ず磨かなきゃいけないところが出てきます、えー、私がすごく気にしているところはやっぱりそのどう生かすも殺しも編集次第、まあ、例えば20秒ぐらいタイムラプス長く撮ったタイムラプスがあっても動画作品としてどう見せたいか、まあ、20秒そのまま見せて ああすごい癒されるなみたいな感じになるときもあれば、テンポの良いタイムラップスにしたいときは、えー、それを短く圧縮、早送りしたり、もう途中で切ったりっていうことも必要になってくるので、そういったことを駆使しつつ、えー、いかにその視聴者が見やすい、楽しめる動画にするかっていうですね、テクニックが必要になってきます。えーまあ、その動画を作る上で重要なのが音楽になりますね。音楽も、まあ、フリーで使えるダウンロードサイトとか、まあ、この動画でも 紹介していいきたいなと思いますけど私ちょっとそこはねミュージシャンやってるので自分でその動画を、えー、動画に音楽をつけることができるんですね通常は音楽を先に決めてそれをパコッとはめてここに動画をこう差し込んでいくとタイムラフスを動画を差し込んでいくっていう感じなんですけども私の場合ですとあこの流れでこういう風に動画を見せたからこういう音楽つけようとかって私ができるのでちょっとそこは あの参考にならない部分が多いかもしれないですけどもそういった音楽をつけてテンポよく、えー、視聴者にどういう風に見せるかっていうですねセンスのところが変わってきます動画の編集用のソフトウェアっていうのは必ず必要になりますアドビのプレミアプロエディウスブラックマジックデザインのダヴィンチリゾルブとプルのファイナルカットプロですな、まあ、この4つが多分一番 使っている方が多いやつだと思うんですけどもこういった動画編集用のソフトウェアの力を身につけるっていうのも必要になっていきますプラス一つ勘違いしやすいのが写真の素材からできるのがタイムラプスなんですけども結果としてアウトプットは動画なんですねなので何かうまくいかない、えー、何か撮れないフリッカーなり、えー、動きなりっていうのがあったとして写真のレベルでどうにかしようとしてもやっぱ限界があるので 動画用のソフトウェアでそれをなくすっていう作業が、えー、そういう考えの切り替えが必要になります例えばフリッカーでフリッカーっていうんですけどフリッカーを軽減する動画用のソフトを使ったりノイズリラクションも動画用のノイズリラクションを使ったりっていうのが、えー、必要になってくる場合がありますので元素材は写真なんだけど、えー、結局アウトプットは動画なので動画用の、えー、何かしらの処理も必要だよっていうふうに考えを 改めて何が何でも写真からどうにかするっていう風に考えない方がいいんですねそういう動画へのその適合スキルというかそれも必要になりますし動画から入ってくる方はまあその写真の適合スキルっていうのも必要になると思います両方必要ですねなので写真でもあり動画でもありその中間の存在っていうのはタイムラプスっていうすごく面白いところでもあるので、えー、そういった動画編集、えー、写真編集両方を駆使して 作作品ををるっっててていいいいいうことと念頭において学んでいっていただければと思いますえ今日はそのタイムラプスの種類、えー、などなど、えー、タイムラプスの何ぞやっていうことに関してちょっとお話をさせていただきました、えー、ここからはまたあのー、ここからピンポイントでやっていきます今、今日ですね、やったタイムラプスの話だけなんですよタイムラプスの話だけでもざっくり言ってここまでの量があるので私他にも成型写真も天体写真もね皆さんにご紹介したいので もうやりたいことだらけなんですよねしばらくはこうネタに困らない感じだと思いますので、えー、徐々に徐々に投稿していきたいなというふうに思っていますあとあの私がこうタイムラススを語る上でですね是非、えー、とも知っていただきたい先生が2人オーロラ写真家の田中正美先生っていうこととタイムラプストフォトグラファーの奥幸一郎先生っていうことがあります。 おお二方ににすすごくお世話になってるんですね2人とも、えー、それこそタイムラプス黎明期からタイムラプスやってる方で私タイムラプス始めたの7年前ぐらいですかねでその時にちょうど LR タイムラプスとか出始めてホーリーグレイルの撮影ができるようになったんですけどもその前からお二方はやってらっしゃったんですよね田中先生はオーロラだけに限らず野鳥とかスタジオ撮影とかも撮れないもの なないいんじゃないかぐらい幅広く撮影されている方なんですけどもオーロラを VR パノラマ当時今までこそそのリコーのシータとかそういうやつで手軽に VR 撮影できるようになりましたけども当時そのカメラを4台並べて画素数の高い状態でパノラマ撮影をしてですねそれを VR でオーロラで タイムラプスをやってたっていうですねかなり先駆者な方なんですよねまあそういった方その田中雅美先生がまず一人とそれからタイムラプスフォトグラフターの岡さんはえっと多分日本で LR タイムラプスっていうソフトウェアを広めた方だと思います、えー、語学がすごい堪能な方でそれこそ LR タイムラプスを開発したガンサーさんっていう方がいるんですけど その方と直接連絡を取って、えー、使い方の指南を手ほどきを受けたっていうのが岡さ ん, なん で, すで私はその岡さんからまた直接手ほどきを受けたので、えー、すごく恵まれた環境このお二方からいろんなことを教わってたんですよねなので私を通じてその師匠の2人のことも是非知っていただきたいなと思うのでリンクを貼っておきますそのお二方 の, そのサイトも是非見に行っていただければ えー、この動画が気に入っていただけた方は、ぜひチャンネル登録といいねで応援していただけると嬉しいです。あとコメントをいただけると、私、あの基本的に今のところ全部返してますので、いただけると嬉しいです。まあ、そういった感じでですね、自分のモチベーションが上あれば、もともと 有, 効有力な情報をこう提供したいなっていう感じにもなってくると思いますので、えー、引き続きですね、楽しんでいただければと思います。えー、よろしくお願いします。それでは さようならバイバイしたっけねー。